チームのテーマはわむすびチームの歴史の輪を未来に繋ぎ仲間同士の絆や共産リでューう方々との絆の輪を広めたいという思いを込めて作った作品です全身全霊全一回お座りさせていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします は我らの絆東京学生生いざ参る せの